こんにちは。本日は森岡三叉踊りの演舞をご覧いただきありがとうございます。私はミス三叉踊りの千葉沙耶香と申します。同じく佐藤杏奈と申します。同じく和田南と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 ただ今ご披露させていただきました演目は盛岡三叉踊りの「復興踊り」でございます悪を追い払い家の中に福が舞い込むようにとの願いが込められており福を呼ぶと書いて復興踊りと申します本日ご来場いただきました皆様にも福が訪れますよう願いを込めて踊らせていただきました ご覧いただきますのは七夕夕崩しは天の川をたてまつり水に願いが届いて豊作となるようにという願いが込められております七夕崩しに続きまして栄える夜の踊りと書きますエやサ踊りをご覧いただきます盛岡三朝踊りは毎年 8月1日から4日まで開催され「盛岡三叉踊りが栄えるように」という祈りが込められておりますそして最後に披露させていただきます演目は盛岡市大宮地区に古くから伝わる伝統三叉踊りの基本踊りの代表的な一つ十二拍子でございますそれでは引き続きお楽しみください